セルあんま長めに収めない方がいいんだよねいや、大丈夫だよだって一発でカビだった方がかぶんないからああ。何回もやりなかったけなるほど OK、うん、<笑>よいしょ 楽しい楽しいで す, <笑>すごいっすね加速が半端ないわ。億円から一万ぐらいまでは普通に行けます。本当にこう引っ張って回転上げて走ってあげないともうもっさりしちゃうね。いや進まなくなっちゃうね。反応しな い, し反応しないところが一段二段落とすと。あ<笑> はあ、楽しい一度なったらもうやめられないもう一回教習所で習った乗り方全部忘れろっつったじゃん、うん、<笑>まさにだよねツーストはもうある程度空向かし回転合わせてイヤーとかしないとちょっと少々みたいにはいかないかうん、うん、ただうまく合致すると 楽しくてしょうがないもうバンっ て, ってから動かして、うん、急っそして回ってってまた上げていって でも後ろ姿 か, かっこよかったよ。本当うん